はい。皆さん、こんにちは。ライフサイエンス統合データベースセンターの小野博正です。どうぞよろしくお願いします。えっ、ー、と、私の会では、遺伝子発現データ解析ということでですね、えっ、ー、と、やりますで。資料なんですけれども、皆さん、お手元に、えっ、ー、と、メール等々で、えっ、ー、て連絡がいってると思いますけれども、えー、NBDC の AJAX オンラインんのページ、 からですね、えー、とこんな感じで下の方に行きますと講習会の資料がこちらにありますのでこちらクリックしていただいて私が一番上におります01のノートというところですねでこちらに用意してありますで今日は、えー、とこのウェブサイトのページを こういうい感じ で, ですねスクロールしながら進めていくというようなスタイルでやっていきたいと思います。でこのページがですね、今回の遺伝子発現データ解析に関する講習の資料全体ですで。私ですけれども、一応簡単に書いておきましたで。詳細はこの私の名前のところにリンク先がありまして、私の個人ページが あの載っておりますので、まあ、そちら見ていただいてもよろしいと思います。で端的に説明するとですね、えっと、今日実は紹介しますけれども、RefX という、えっと、遺伝子発現データベースの開発をしております、DBC です、ね、で。あともう一つは、えっと、再三出てきますけれども、TOGOTV というあの動画で、えー、ライフサイエンス分野の、えー、データベースとか Web ツールの使い方等々を紹介するページの運営ですとか、あと中身の編集ですね。 そういういことをやっておりますで Twitter にも生息をしておりましてこちらからご覧いただけます。はい、ということで、えー、と早速ですけれども本日の概要を説明したいと思います。で本日の概要はですね、えー、とここに書いた通りですけれども、えー、誰でも自由に使うことができる公共データベースですとか Web ツールを使っていろんな研究の場面で、えー、調べることが多いと思うんですけれども一個一個の 個々の遺伝子発現データを簡単に調べる。例えば、この遺伝子がこのぐらい発現しているよとかっていう、まあそういう情報ですね。について、まあその方法と基礎知識について学んでいただくということが一点あります。で、もう一つは、えっ、ー、と、一個一個の遺伝子をこう、ちまちまちまちま調べるのではなくて、えー、例えば数百個とか、数千個みたいな、えー、と遺伝子のセット。 まあ、別の言い方だと遺伝子のリストとかともいいますけれども、まあ、そういうものを皆さんお持ちあるいはこれから何か実験をしたり公共データを使って差があった遺伝子を集めてきたとか何でもいいと思うんですけれどもそういった局面になった時に、まあ、それをじゃあどういうふうに解釈をするかと生物学的にこれがどういう意味があるのかどういう意味がある遺伝子のセットなのかっていうのを調べるためのツールとその使い方というのを学べると。 いうことになっておりますで最後には、えー、公共データベース上にある生データを解析するツールを紹介するというところまでいければいいかなというふうに思っております。で流れですけれども、えーっとまあ、こういう感じに列挙してみましたで。最初に一個一個の遺伝子の発現プロファイルを調べるというところをやって、その後に数十数千の遺伝子群の生物学的解釈というところをやって、その次に 公共データベース上にある遺伝子発現データを解析するということですね。で、あと、まあ、時間が許せば、最後、統合 TV のちょっと紹介なんかも入れられればいいかなというふうに思います。この資料を見ていただければ、あの必ず一通りのことがですね、できるように資料を作ってありますので、まあ、ぜひ、今日はちょっと、あの、少し、こう、かいつまんで紹介するような形になってしまうと思うんですけれども、まあ、その辺ちょっとご容赦いただければなというふうに思います。 では早速、えー、と入っていきたいと思います。はい、ということで、えー、と私のところで、まあ、一応キーワードとして出てきてますけれども、その公共の誰でも使える遺伝子発現データということなんですけれども、これはどういうことかっていうのをちょっと書いてみました。でこれはあの、まあ、皆さんも身近でじご自身で実験をされて、論文を出してっていう方がいらっしゃると思いますけれども、あのそういう方はまあ身近にですね、 感じられている、あるいは見聞きしているっていうところが多いんじゃないかと思うんですけれども、さまざ、あ、まなその実験で得られたデータっていうのは、あの自分のところでもちろん持っておくんですけれども、まあ、多くの場合、ほとんど多くの場合は、論文投稿する際に必ず例えばそのデータを、何がしかの公共データベース上に登録してくださいと。で、その読者の方がちゃんと終えるようにしてくださいというようなところが、まあ、ほぼ多くの 論文で、まあ、義務化されていいるるようなとところがあると思いますでそういう状況ですので、まあ、あの皆さ ん,、まあ、い, ろんなそれはいろんな各それぞれのデータいろいろたくさんそうなんですけれども、まあ、今回のテーマである遺伝子発現データについてもそれは同じですよということなんですねなので、まあ、それをあの、まあ、もちろん自分もデータを登録しなければいけないんですけれどもあなたが今読んでいる論文のデータっていうのはすでに 公共データベースにももちろんあって皆さん参照して自分でもう一回再解析することができるような世の中に今のとこなっているということなんですねなので、まあ、公共データベースには多種多様な、まあ、遺伝子発現データが日々大量に登録されて蓄積され続けているということなんですねなのでこれの一のつのメリットというかあのいいところはですねここちょっと書きましたけど これらのデータをうまく活用できれば、ですね例えば予備実験をしなくていい、例えば似たような実験条件でもうすでに実験がされてるデータがあるかもしれないですよね。そうすれば自分でわざわざ実験を組んで、お金を払ってですねあの主役を買って実験をしなくていいかもしれないというようなところもありますし、あとは例えば自分の実験結果をですね何かこうサポートするような知見が得られるような場合も、すでにもう報告されているものであるかもしれません。ね あともう一つは例えば、なんでしょうね、じゃ次のステップに行きたいななんて考えてるときに、じゃあどういう仮説を考えるかっていうのは、もちろんあの手元にある自分のデータをずっとこう見てにらめっこするっていうのももちろん必要なことなんですけれども、ある全然関係ない切り口でですね、仮説を思いつくようなデータが転がっている場 合, 場合があるということなので、これをぜひうまく使うとですね、 多くのメリットがあるんじゃないかということを僕らはいろんなところでご紹介をしております。まあ、ただ、ただですね、そうは言っても、これは非常にメリットなんですけれども、一方でですね、これはあのご経験ある方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、いざまあ確かに、あのこれは頭であの話で聞くとですね、まあ、そんな感じはするなと思って、やってみようと思った方いらっしゃると思うんですけど、そうすると実際にですね、データベースに行き着くと。 なんかもうデータがありすぎてですね、もうどれを見ていいのか、どれを使ったらいいのか、もう詳しく調べるのもちょっともう、あの、げんなりしてしまうみたいなケースがですね、散見される。まあいろんな人からそういうお話を聞きます。で、最終的にはですね、もうちょっと自分には無理だみたいな感じでですね、利用することが困難で諦めてしまうというようなことがあの多いということなんですね。まあなんですが、なんですが、まあ我々のデータベースセンターなんかもそうなんですけれども、 まあ、こういったですね、これらの困難さを軽減するためにですね、いくつかそういう二次的なデータベース、一時的なデータベースをうまく使うための二次的なデータベースですとか、ウェブツールというのが開発されているというのも、一つあの側面としてあります。なので、これらをですね、うまく使うことで、自分のデータとまあどう組み合わせたらいいのかっていうのが、素早く自分でですね検索をしたり、発見をしたり。 活用ができるようになることをサポートするツールというのをあの今回紹介できればいいかなというふうに思います。で、まずはですね、えっと、一個一個の遺伝子の発現プロファイルを調べるということは、結構皆さんどうですかね、あの、普段の研究活動の中でも、よく、例えば論文なんかを読んでて、 まあ、自分のね、あの聞いたことのある遺伝子、使ったことのある遺伝子とかだったらすぐ分かると思うんですけども、全然か知らないようなものがパッと出てきたりとかするわけなんですけど、そういう時きに、どうやってじゃあ、遺伝子を、この遺伝子の素性はどういうところなんだろうっていうのを調べると思うんですけれども、まあ、そういうような時まあ論文を読むっていうのも、まあ、あの従来からよくやられてることですけれども、まあ、論文を読む以外に、あの我々ご提案しているのは、まあ、公共のデータベースにある、 データからですね、実際に皆さんが測定されたデータを見てみて、その遺伝子の発現状況がどうなってるのかっていうのを見るとですね、なんとなくその論文を文字でこう読むよりはデータを見てですね、あこういう感じなのかもしれないなっていうのが分かるというようなことがあります。で、その一つのえーとツールとしてですね、我々開発しておりますが、これ RefX というウェブツールがあります。これ DBCLES で開発をしております。 でこれはですね、脳書きとしては遺伝子発現解析の基準となるデータを快適に検索できるというのが、えー、とこの RefX の特徴ですで。インターフェースはこういう感じになっておりまして、なるべくシンプルに、えー、となところを心がけて作っております。まあ、キーワードを入れてもいいですし、こういうアイコンからですね、組織特異的に発現する遺伝子を見るとか、あとは機能別ですね、遺伝子の機能別にこう検索をするとかっていうのが、まあ、トップページから ポチポ チ, ポチポチするだけである遺伝子の発現状況がこのぐらいですよっていうのが分かるような形で動線を作っております。でちょっと内容についてはまたあの下で紹介をしたいと思います。でトップページからこう何がしかリンクをです、ね、ポチッとクリックしていただくと、これはあのトロポニンってここに、えー、とサンプルクリックしたところの例が出てきてますけれども、まあ、1個クリックするとこういう検索結果の画面が出てきます。 でさらにこれ、一個一個ですね、クリックができるようになっていて、これをクリックすると、一個一個の遺伝子の詳細が出てくると。基本的にはこの3ページ構成ですね。トップページ、検索結果一覧、遺伝子の個別のページと。まあ、これをずっと、まあ、行き来して調べてみていただくというような、こういう構成になっております。 でこれはですね、あの、先ほど、えっ、ー、と、遺伝子発現解析の基準になるっていうようなあ説明が上で書いてましたけど、それどういうことかというとですね、このレフェックスに収載されているデータ、レフェックスでご覧いただけるデータっていうのは、えー、と公共データベースにある様々なあのデータの中からですね、えー、よりすぐりのものを我々の方が選び出して、 えー、載せていますで何を選び出しているかというとこれはですね正常な組織ですとか、まあ、細胞株何のこう処理もしていない、あのー、普通の状態の細胞株みたいないわゆる何て言うんですかねもうあの定常状態みたいなもののサンプルをですね、えー、測定したようなデータを我々の方で探してきてそれは誰でも利用できるものの中から探してきてですねそれをこういうウェブサイトで簡単にご覧いただけるように整理整頓していると。 いうようよなところが特徴ですなのでじゃあ例えばこの遺伝子は肝臓で健康な肝臓でどのぐらい出ているんだろうっていうのがすぐ一発でわかるようになっています。でまあこれらのデータっていうのはいろいろなその遺伝子発現データといってもいろんなその手法で過去から今まで測定をされ続けているわけなんですけれどもまあ 昔はですね、EST ってエクスプレストシーケンスタグっていう昔ながらの方法がありましたけれども、まあ、その頃から GEN チップでマイクロアレイっていうのが、あれがどうですかね、15年、20年ぐらい前から出てきてますけれども、まあ、そういうのを変遷があり、その後、えー、とここ10年ぐらいで RNA シーケンスとかっていう方法が出てきて、NGS ですよね。NGS で測定したようなデータまでできているので、まあ、そういうようないろんな手法で得られたデータをなるべくまんべんなく取得をしてですね、 えー、と検索して閲覧ができるようになっているのが、レフェックスの一つの特徴ですで。最近で一番おすすめ、ここちょっとここに書きましたけど、一番レフェックスに載ってるデータで、まあ、そうは言ってもですね、一番いいやつどれなんですかってよく言われるんですが、えー、と一番いいのはですね、端的に言うと、この K 字というデータです。ここに今 K 字って書いてある3番目に出てますけど。でこれな中身は何かっていうと、えー、とこれあのファントム5っていう プロジェクトがありますでちょっとここに説明したいに書きましたけれども、これ、理化学研究所のファントムプロジェクトっていうのの第5番目のデータです。で、えーとですね、これ、ここに書きましたけど、ゲノムにコードされているプロモーターと転写因子制御ネットワークを明らかにすることを目的として、膨大な掲示データを測定しと書いてあって、これ、膨大って書いてあるんですけど、種類としてはですね、えー、と人で556種類ものサンプルで、マウスで300弱ぐらいの種類の サンプルをですねまあ世界中でこう協力してコンソーシアムを作ってえ測定したデータっていうのがこれ自由に使えるように公開されております。当然ですね、ファントム5のウェブサイトでもこういうデータご覧にいただけるんですけれども、ファントム5の方だともちろん彼らの目的としてはですねこのゲノムにコードされているプロモーターと転写因子の転写因子制御ネットワークを明らかにすることを目的として集めているので、そっち向きの で表示を表示とか検索を目指して、えー、と作られてるウェブサイトがあるんですけれども我々の方では、まあ、単純にですねこのデータを発言量として見て、えー、と例えば人では550種類以上のサンプルでじゃこの遺伝子がどのぐらい出ているのかっていうのを見られればハッピーじゃないかっていうふうに考えて我々の方では遺伝子発言だけに特化してこのデータを使って整理整頓して表示をできるようにして。 ありますなので、えー、と一番データの精度、まあ、最近出されたデータっていうところもあるんですけど一番データの精度が高くてまたサンプルの数 も, 数も多いということなんで見知らぬ遺伝子についても測定されている可能性が高いということなので一番最近はおすすめをしております。 で、あと、個別にですね、あの他に、えーと フ, ァえー、とファントム5以外のデータもあるんですけれども、個別にですね、掲載しているデータですとか、オリジナルデータをどうやって例えば処理しているんですかっていうのをご質問をよくいただくんですけど、まあ、その辺はですね、ちょっとこちらのリンク先に詳細を書いてありますので、ちょっとその辺気になるよという方は、こちらちょっとご覧になっていただければなというふうに思います。で、レフェックスについては、いろんな使い方がもちろんできるんですけれども、まあ、代表的なものを4つほど挙げておきました。 で、まあ、こういうようなことが、えっ、ー、と、できるようになっております。はい。まあ、正常組織における遺伝子発現データを調べるのはもちろんですけれども、例えば測定手法別で、例えば遺伝子発現量が異なるケースっていうのは、まあまああるんですね。なので、まあ、そういう差、差異がど、どのぐらいあるのか、あるいはないのかっていうのも含めて、ご覧いただけるようになっております。で、あとは我々の方で独自に計算をしてですね、そのサンプル特異的、組織特異的遺伝子なんていうのを、 よく、うなんていうんですかね、論文なんかを見ていて、例えば肝臓特異的遺伝子である何とかはとかっていう形で、普通にこう記述がされてると思うんですけれども、それは、それは例えば肝臓の研究で歴史的にこう知られているような遺伝子なんだと思うんですけれども、それ以外に我々の方では、これ独自に、えっ、ー、と、発言データから、えー、その発言プロファイルの形でですね、えーと、組織特異的かどうかっていうのを判断して、生物学的に正しいかどうかは検証はしてないんですけれども、 そういう発言プロファイルを示して、特異的なプロファイルを示していましたよというデータをですね、ワンタッチで検索できるようになっております。で、まあ、この辺を組み合わせていくとですね、例えば遺伝子発言解析とかで出てきたよくわからない、素性のわからない遺伝子、あるいは遺伝子群のですね、機能とか関係性などを調べるときのツールとして使っていただけるんじゃないかなというふうなことを目指して開発しております。 レフェックスで載っているデータっていうのはですね、すべてあの再利用可能です。もちろんあの論文にそのまま載せていただいても結構、あの我々に断ることなく載せていただいて構わないですし、えー、とそのオリジナルデータをまたさらに処理をしてですね、皆さんの論文でフィギュアにしていただくなんていうことももちろん可能です。 でえー、と再処理の方法なんかは、えー、とこちらの GitHub に、えー、と詳細が載っておりますし、えーと、再処理済みの発言データですとか、サンプルアノーテーション等すべてのデータは RefX のウェブサイトにも載ってますし、Figshare っていうあのウェブサイトにも同じものが載っております。 でどうやって使われてるんですかっていうのをよくこうご質問でいただくんですけれども、一番まあ典型的な例をちょっと載せておきました。これ一番かなり初期の頃なんですけれども、2014年ぐらいに引用していただいたケースで、が、え、ん、ー、の研究者がですね発言解析で実験で見いだした数百個 の, その候補遺伝子みたいなのがあったと。まあ、ただ数百個全部実験するのはしんどいので、なん と, なくなんとかこれをですねうまいこと絞り込めないかということで、えー、と検討されたときに、このレフェックスを使っていただいたという研究ですね。 でまあ、これらのですね広報遺伝子の正常組織における発現量が低ければ、これがんの研究なので、治療標的としたそれをですね治療標的とした場合に悪影響とか副作用が小さくなると仮説されたということなんですね。ここがこの研究者の方の非常に賢いところというか、偉いところだと思うんですけど、えーまあ、それで、じゃあレフェックスがいいじゃないかということで使っていただいたということですね。でそうすると、実際にですね、えっと、これらの遺伝子の発現量をレフェックスで確認したらば、確認して、ですねその発現量が。 低い順みたいな形で優先順位付けをして、追加確認実験をしたら、えっ、ー、と、いい感じの候補が見出すことができたというような非常に良いストーリーですね。なので、あの、これ論文、ここにフィギュア、フィギュア6ですね、に載ってますよということで書かれてますけど、これオープンアクセスのジャーナルじゃないので、皆さんちょっと見れないかもしれないんですけど、えっ、ー、と、こちらの論文でご覧いただけると。 いうようよな感じですねで非常にこれ典型的なレフェックスの使い方というかあの非常に良い使い方の一つだと思いますし、まあ、もちろん皆さんの方で、まあ、この使い方だけではなくて皆さんの方でこの真ん中の 2, 2段目が大事ですね、まあ、どういう風にその仮説をするかっていうところですねどういう風に仮説をすれば このデータベースが使えるかみたいなところで、うまく皆さん工夫していただいて使っていただくと良いのかなというふうに思います。今、えっと、ここに書きましたけど、10月末で30本以上なんかこういう感じで使っていただいて、引用なんかをいただいてるんですけど、やはりだ、ざっと見た感じだとこういう感じの使い方ですね。あの、正常組織の例えば肝臓ではこういう、このぐらい遺伝子が発現しているみたいな形で、リファレンス的に あの使っていただいているようなケースもありますし、まあ、こういう絞り込みに使いましたよというようなスクリーニング目的ですねで使っていただいているケースも参見されます詳細はこちらの一覧からご覧いただければなというふうに思いますあとこの辺ちょっとえっ、ー、と現状もそうですけど日本語で何かこの辺の取り組みを書いた、えー、と記事なんかもありますのでちょっとあの詳細気になる方はご覧になっていただければなというふうに思います で、あと、ここからは、まあ、デモと、あの、先ほど書いてありましたけど、ちょっと使用例みたいな形で、プロトコル的に、あの、1番、2番、3番、4番、何をやります、みたいな形で書いてあります。スクリーンショットを貼ってありますので、まあ、ちょっとこんな感じでできるんだな、っていうところを、えー、私と一緒に見ていただいてもいいですし、お手元で今、レフェクスにアクセスしていただいて、この通りやっていただいても、ちゃんと出ると思いますので、まあ、ちょっと、あの、それぞれの良い方法で、 あのやっていいいただければなとい う, ふうに思テレフェクスのトップページからこれの組織特異的に発現する遺伝子を見るというテーマでやってますけれど も, もうこの肝臓のアイコンをクリックするだけで肝臓特異的な遺伝子がバババッと出てきますこれ400数十個今のところ出てくると思いますけれども出てきますでこの辺の3番から、えー、と8番9番みたいなところでは、えー、とそれぞれ の, その項目がどういうことを意味してますかなんていうところを、えー、と解説をしております でこの辺、バーっと行きまして、最終的にですねこれはフィビルノーゲンアルファチェーンという遺伝子を見ておりますけれども、個別の遺伝子ページでは、こんなような形で表示をされていると。でこの 3D のマップで、えー、とこれですね、肝臓が赤くなってますよね。これは発言が高いほど赤くて、発言が低いほど青いっていうようなヒートマップで表現をしてますけど、えーと、肝臓特異的遺伝子用のプロファイルを示している遺伝子なので、まあ、こういう感じで表示をされております。 なので、肝臓以外の臓器の場合だと、当然、この色が変わってきます。こんな感じで、えっと、4種類の実験手法がありますという話をしましたけれども、EST、GeneChip、KG、RNSEC というような形でこう、並列にですね、えー、遺伝子の発現量がこう 立, て 立, て立てに行くほど発現が高いという形で、えー、ご覧いただくことができます。この辺を通過しまして、 えー、とあとですね、これ、えー、と個別ページのところで、ここにあのタブが2つこうやってあります。で普段は、あの普段というか、最初の初期設定では、正常組織、臓器の40分類というところが出てきます。まあ、これ、基本的に見ていただければ構わないんですけれども、先ほど、ファントム5が一番サンプルがたくさんありますよって話をしました。500以上、人で500以上ありますので、この40分類に 収, め収まりきらない、けど非常に貴重な。 サンプルなんかも載ってたりしますので、簡易的な別のビューワーを作りました。それがこのタブで切り替えて表示をすることができます。このタブをですね、クリックしていただくと、こんな感じでまた別のビューが出てきまして、これ、左から右にですねサンプルが550個人で並んでいます。下がえと全部俯瞰で見た550個のこのバーの立ち方がご覧いただけます。で、この上の方になっているのがこの白いところ。 白くなってますよねここのところをこう拡大した図になってます。なので、ちょっとここの下の方で全体見回してもらって、あ、なんかこう高いのが3つぐらいポツポツポツとあるなというところが、もし気づいたらですね、ここの下のこの四角をですね、ドラッグしながらこう移動していただいて、その高いところがじゃあ何なんだろうかなって見ていただいて、ここでマウスカーソルを合わせるとですね、 えー、と右上のここの緑色で示したところに例えば「リーバーのアダルトのサンプルですよ」みたいな形で出てくると「あ肝臓で高いんだな」っていうことが分かるというふうになってます。あとサンプル550個あるのでえと全部ソン私ものんじてませんので皆さんが調べたいサンプルの名前なんかでここえと検索窓にですねサンプルの名前それっぽい名前で入れていただく と, えと色が黄色ないしはオレンジ色で。 そのサンプルの名前に少しでもヒットすれば、えー、そのサンプルのところが色が変わるようになっています。で、ここの矢印とか Go ボタンでそのサンプルにすぐ飛べるようになっております。のでぜひちょっと皆さんちょっとお手元で試していただければなというふうに思います。 です。で、えっ、ー、と、あとですね、こちらのページでは、あの、検索結果一覧が 2, 2番目に、こう、トップページから遷移して出てきますよという話をしましたけれども、この検索結果一覧でも、例えばこれ肝臓特異的遺伝子だと470件今出てきてるんですけど、 470件全部見るのもちょっとしんどいんですよね。なので、まあ、もうちょっと、例えばそこから絞り込みをしたりとか、まあ、こういう機能に関係しているところだけ絞り込みたいとか、名前をこういうのを持っているのだけ絞り込みたいとかっていうような絞り込みなんかができるような機能がありますよというご紹介をこのスクリーンショットの部分でしております。で、肝臓特異的、この例だとですね、肝臓特異的遺伝子、 の中でさらに遺伝子名そのものにリバーなんとかっていうのを含むデータはどのぐらい出てきますかなんていう例をご紹介しております。であとですね、えー、とこれ例えば470件とか出てきてるんですけれども、その中で見たいのは例えばじゃあその中の5件ですよ、3件ですよとかっていう、まあ、わずかなところだけ見たいっていうようなところがあると思います。であと、レフェックスの弱点はですね、これ1個1個しか見れないですね。えー、トップページから。 検索結果に来て個別ページということで、一個一個の遺伝子しか見れないんですけど、やっぱり物事の考える基本は比較するというところだと思いますので、その比較するための機能がついております。検索結果の一覧からですね、リストに追加するというボタンが各エントリーの下に出てきていると思います。こんな感じ、緑色で示したところですね。こんな感じで出てきてますので、これがだから何て言うんですかね、ブックマークというかメモを取っておくみたいな気持ちで、これが 押すことがで、きますでこれで良さそうだなと思ったら、これ、ポチポチ押していただくと、この右上のですね、リストを見るっていうボタンの数字がどんどん上がっていくと思います。なので、ここにそうすると、画面をどんどんどんレフェックス の, 他のページに移動してもですね、リストに、えー、とその遺伝子がずっと残ったままになりますので、後でまとめて見るというようなことができるようになっております。 でその機能、最終的にはですね、この13番のところですね、個々の遺伝子の詳細情報はリストに追加することで並列に比較することができますということなんですね。なので、ちょっとこれ、あの、最, 最終的にはですね、えっと、3つまで、上限が3つまでというちょっと制約がついてしまうんですけれども、3つの遺伝子について横でこう、並列で比較をすると、詳細な画面を3つ比較することができるという機能がついております。でそうすると、これあの、 ここのスクリーンショットに出したところはですね肝臓特異的遺伝子で上位3つに出てくるものですねえこの一番マンノースバインディングレクチンとかフィビルドンゲアルファーチェーンアルドケトリダクターゼとかなんとかこの3つですこの3つを追加した場合の見え方がこのスクリーンショットになっているわけですで、これ肝臓特異的遺伝子なのでまあ当然発現パターンも似てるわけですよね またこれ比較しても面白くないじゃないかというふうに思われる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれどもまあいろいろ見てみると実験手法別にこう少し違うんだなっていうこともわかるんですけれどもまあそれでもやっぱりまあ発言パターン自体は似てるんですよねでまあ遺伝子のこういう遺伝子 ID ですね ID なんかもこうやって見られるんですけどまあこれ比較してみても大して面白くないんですが一番面白いところはこの下の方のところに遺伝子ファミリーとか 遺伝子オントロジーっていうところがありますで遺伝子のファミリーは何となく分かりますよねある例えば構造的に似ているグループ一群のことをファミリー遺伝子ファミリーとかって呼びますけどそのグループにどういうところに所属していますかっていう情報が載っていますしこの遺伝子オントロジーというのはなかなかオントロジーってちょっと聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれないんですけども。 もうこの場合は、えっと、ジーンオントロジーっていうものを、のバイオロジカルプロセスのところを今見てますけれども、これは、あの、あれですね、遺伝子の機能の辞書みたいなものを、編纂しようっていうプロジェクトがまた別個あります。で、これ、あの、遺伝子の機能について、研究者が、えっと、一人一人、好きなことを言ってたんですね、今まで。言ってたんですけど、まあ、それだと、 あのコンピューターで解釈解析することがなかなか難しいので、まあ、共通のその辞書みたいな遺伝子の機能に関する辞書を作りましょうっていう国際的なそういうプロジェクトコンソーシアムがありましてそこが情報をまとめてくれていますでそれは一個一個の遺伝子についてこの遺伝子についてはこの機能をちゃんと割り振りますっていうのを決めているんですねでそこの情報を見ることができます しえー、と結構解析したこと遺伝子発現解析をしたことがある方はあのよくご存知だと思うんですけれどもそうじゃない方もこれ知ってるとですね非常に便利ですでレフェックスの比較機能で何が便利かっていうとこの差分が明確になるんですね比較をすることで普段はですねこの1個1個この左側の1個の遺伝子だけどういう機能がついてるかっていうのを普通こうやって見るわけなんですけれどもでふんふんあこういう機能がついてるんだなっていうふうに分かって よかったっていうことになるんですけれども、えっ、ー、と、やっぱり物事の考えの何か解析をするには比較をしないといけないわけですけど、そうするとこうやってですね、この左の遺伝子と真ん中の遺伝子と右の遺伝子とでは、えっ、ー、と、それぞれ割り振られた遺伝子の機能の名前が違うんですよねで。これちょっと面白いかなと僕はよく思うんですけど、発言パターンはすごく似てるんです。すごく似てるんですが、その遺伝子の働きとか機能は全然違う。 で, す、ね、であの私肝臓の研究者でも何でもないんですけど、まあ、肝臓っていろんな働きがありますよなんていうのがその大学の生理学なんかでも習うと思うんですけど、まあ、これまさにそういうことなんじゃないかなというふうに思うんですけど、えー、と肝臓ですごく発言が高いってことは何か肝臓で働きをしてる遺伝子だなということはあの相当にかくないわけですけどそれぞれ全然こう働いてる場所が違うんですね。一番左のの遺伝子に関しては例えば血液の コーアギュレーションなんで、これ、凝固とかに関係してますよとか、あと真ん中の遺伝子ですと何でしょうね、これ、と、コレステロールのなんか代謝とかに関係してますよとか、あと一番右のやつだと何でしょうね、ディフェンスレスポンスとか、なんか免疫系のレスポンスしますよみたいなことがここに書いてあるわけですよね。なので、全然こう働きが違うわけですね。なので、同じ発言量が肝臓で高かったという情報は同じなのにもかかわらず、機能がこんだけ違うという。 ことが分かるわけですなのでこれまさに皆さんのお持ちの遺伝子追っかけてる遺伝子なんかもあると思うんですけれどもその遺伝子のいくつかを入れてみていただいて発言量が全然違うんだけど逆にこの機能が同じかもしれないとかっていうのが分かるかもしれないですよね。 なので、そんなような使い方もできるわけです。これはあのもうすでに答えが分かっている遺伝子、えー、と肝臓で特異的に発現をする遺伝子っていうのも、もうすでに分かって答えが分かってますけど、普段多くの皆さんはそれが分からなくて、いろんな遺伝子をこう探されてると思うんですけど、ま, あ、まさにちょっとそのこういうレフェックスにですね、 ご自身で追っかけられている遺伝子を入れてみていただいて、まあ、こういう感じで差分を見てみるということをちょっとやってみるとですね、これ新たなまさに仮説の切り口が生まれることがあるかもしれないので、まあ、ぜひこの辺試してみていただければなというふうに思います。あと、レフェックスはですね、あの、最後これだけは言っておこう。えっ、ー、と、40臓器ですと、臓器なので、例えば何でしょうね、えー、ES 細胞とか、 iPS 細胞とかは今まで入ってなかったんです。あと、がん細胞の株とか、そういうのは入ってなかったんですが、ファントム5の方にはそれらが入っております。なので、まあ、ES 細胞って検索をしてみると、ES 細胞とか iPS 細胞って言われている、例えば多能性の細胞ですよね。まあ、そういう細胞で、本当にごく一部の あのいわゆる山中ファクターと言われているようなものしか出てないとかって言われてますけど、これ皆さんよくハンズオンの時に聞くんですけど、皆さん本当に自分で調べたことありますか論文で読んだだけじゃないですかっていうのをよく言ってるんですが、これぜひ皆さんご自身の目でですね、調べてみていただいて、あ本当に山中ファクターっていうのは、あのほとんど山中ファクターのうちの、まあ、ごく一部ですけど、オクトフォ4とかね、オクトフォ4とかは本当になんかそういう多能性細胞でしか出てないんだなということが、あのこういう公表データからもですね、 裏付けが取れますので、ぜ、ま、ひ、あ、見ていただければなというふうに思いますで。なんでまあ別に iPS 細胞をあの擁護するためにこれ言ってるわけじゃなくて、そういう iPS 細胞でもちゃんとその発言プロファイルが世間で言われてるようなものと同じように出るならば、皆さんが追っかけられてる遺伝子を入れてみたらちょっと楽しそうじゃないですかということですね。550個も自分で他の 自分の追っかけてるサンプルは別ですけれども他の全然関係ないようなサンプルで自分の追っかけてる遺伝子の発言パターンをご覧になったことがある方ってあんまりいないと思いますのでぜひ、まあ、そういうことをやってみていただくとこれも新たな切り口ですねなんでこんなよく分かんない遺伝子で発言が高いんだろうとか出てると思ったサンプルで全然出てないのはどういうことなんだろうっていうのは非常にこういい仮説の出発点になりそうですよねなのでぜひ、まあ、その辺りを調べるのにあの使いやすく 使いいやすいところを目指しして開発レフェックスでだいぶお時間をいただきました。であとですね、まあ、レフェックス使えっていう話ではないんですけれども、それ以外にあのいろんなです、ね、便利なツールが出 て, 出てきております。で、えー、とこれ、いくつか代表的なものをですね、他にもたくさんあるんですけれども、代表的なものをちょっといくつか抜粋して紹介をしたいと思います。これ、エクスプレッションアトラスっていうのがあって、これが非常に大きな えー、と発言のデーータベースですでこれはの EBI エンブル EBI っていうヨーロッパのバイオインフォマティクス研究所があの提供しているウェブサイトなんですけれどもこれあの我々のレフェックスみたいにですねあのもう選び出した選び出したサンプルではなくてかなりその広範な40種類の生物種について3000以上の実験を、えー、条件別にこう分類して整理されてるんですね。 なので、えー、とレフェクスでは人、えー、と, とラットとマウスしか今のところないんですけれども、いやいや、私はそういう生物ではなくて、もっと違う生物でやりたい、やってるんだっていう方はですね、ちょっとエクスプレッションアトラスの方で見ていただくと、40種類、生物種について分類がされてますので、 こちらを当たっていただければ良いかなというふうに思います。あと結構、この組織別、細胞別とか、発生段階別とか、あと疾患の有無ですね、なんかの条件別でも、遺伝子発現情報がまとめられてますので、こちらもぜひ使っていただければなと思います。これは統合 TV でも動画をですね作成しておりますので、ちょっと使い方はここで紹介しませんけれども、ご興味ある方は、動画、こちらの方をご覧いただければ、おおよそ使っていただけるかなというふうに思います。 あともう一つはこれ BG というサービスで割とこうレフェクスと似ている感じなんですけれども r n s e c とかマイクロアレなどで得られた遺伝子発現パターンについて あ, のあれですねオルソログの観点で多くの生物主観でこう比較するようにデータを整理してくれているようなサービスになっておりますなのでここもだからそういう意味ではあの生物主観の関係発現情報を見てみたいなんていう 切り口で探されている方はこちら BG を使われるといいんではないかなというふうに思います。こちらも東合 TV があります。で、あとはえっ、ー、とこれ古くからあるサービスでバイオ GPS っていうのがあるんですけれども、これあのー、アフィメトリクスのマイクロアレイである G チップのみ。 っていう形になってるんですけれども、ヒトマウスラットその他全旧生物種において、まあ、いろんな組織とか細胞株における遺伝子発現プロファイルを調べることができるデータベースです。であのこれあの後で公述しますけれども、NCBI の Geo っていうデータベースにある、うん、マイクロアレイのデータであれば、あの追加で自分で追加をしてですね。 このバイオ g p s のプラットフォームで検索ができるので、これもなかなかあのマイクロアレイを結構やってますよという、他のデータと見てみたいですよ、見比べたいですよなんていう方は、こちら、か, かなりこなれてますので、使っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。で、次のセッションに行きたいと思います。で、次はですね、数十、数千の遺伝子群をどうやってじゃあ生物学的解釈するかということですね。これまさに、先ほどのレフェックスはですね、 人間がやればやりきれるぐらいの数を見られるんですね、数十個ぐらいだったらあの時間かければできるんですけど、これが数百、数千になるとやっぱりまああの手も検証になりますし、目も疲れますしね、なかなか現実的に難しいということですので、これぜひコンピューターをうまく使ってやるのが賢いというところです。でまあちょっとあのまあこういうい例が 一番典型的なのかなと思って書いてますけど、マイクロアレイですとか NGS の実験をするとですね、まあ、大量にその実験条件で発言が変動した遺伝子、これ、Differentially Expressed Gene。 デデグデグとかって言いいますけどまあこういうものが得られますよねまあ得られるんですが得られたあとこれをどう考えようっていうのが皆さんあのぶち当たるところであの皆さんご苦労されてるところなんですね。なのでまあなんですがまあ一番こう重要なところはですね遺伝子発現解析の第一歩とか書きましたけどまあ実験条件によって得られた数十から数千のこのデグというものが生物学的にどういう意味を持ってるのか何でそれが上がってきたのか下がってきたのかみたいなところを考えないと先に進めませんよということなんですね。 まあ、なんですが、まあ、その、その、どういうリストを作るかのところがですね、あのー、結構機械で、バババッと出るんですね。まあ、出るんですけど、まあ、そこの部分って、例えば、その生データから正規化をしますよとか、こうグループ間比較をしますよ、階層的クラスタリングをしますよとか、主成分分析をしますよとか、まあ、いろんな手法があって、皆さんこう、いろいろやるんですけど、 まあ、そこはあんまりこう、なんていうんですかね、バイオロジーはないんですよね。数学的なというか、統計的な解析であって、最終的にそこから何か出てきた意味のあるうリストがあるわけですけど、このリストをですね、じゃあ、じゃあ、これがどういう生物学的な特徴があるんですかとか、じゃあ、この実験をした時きに何でこれが出てきたんですかとかっていうところが解釈できないと先に進めませんということなんですね。なので、ここを頑張る必要がありますよということですね。 でこれもあの世界中には多種多様なデータベース、ウェブツールがありますが、あまあ、独断と偏見でですね、いくつか紹介をしていきたいと思います。で、えっ、ー、と、最初に紹介するのはこのチップアトラスというサービスで、これはあの DBC レスト、京都大学にずらいたのかな、沖さんという方がいて、その方と一緒に、えー、と共同で開発をしているサービスです。で、これはですね、えー、と何かというと、まあ、論文などで報告された世界中のチップセックデータですね。 クロマチン免疫沈降のシーケンスデータをですね閲覧したりそれを自分のデータセットと見比べたりみたいなことができるウェブサービスですでデータの処理の知識ですとかスキルがない方でも簡単に利用できるように画面が設計されていますのでこれ最近おすすめをしておりますちょっとこの辺どうやって使えるのかなっていうのを過去いろんなところでハンズオンしておりますのでちょっとその 雰囲気を感じていただければなといい う, うに思います。でクロマチン免疫沈降のシーケンスですねチップセックをすると、まあ、どういうことがいろいろ分かるかっていうと、まあ、いわゆるあれですよね転写因子の解析とかをされてる方は非常にあの馴染みがあるんじゃないかと思うんですけれども基本的にはそのどういう遺伝子がどういうところにくっついてどういう整理をしてるかみたいなところを調べたいっていうのは結構その分子生物学的な。 興味として結構中心的なところだと思うんですけど、まあそういうようなデータがたくさんすでに世界中に集まってるんですね。で、自分が例えばチップセックをしていなくても、まあどうこういう情報ってわかるとですね、結構これも仮説の出発点になり得ますよね。なので、ちょっとこういうデータを使ってみて自分のリストを投げてみるとですね、どういう答えが返ってくるのかっていうのは、まあダメ元でやってみてもあの結構得られるものは多いんじゃないかなというふうに思います。 でいろんな機能があって、4つですねあの、メインの機能があります。ピークブラウザー、ターゲットジーンズ、コローカライゼーション、エンリッチメントアナリシスということで、まあ、それぞれこの4つ上にちょっとこの絵がありますけれども、まあ、このそれぞれの部分をですね、えー、と調べる機能がついてますので、えー、と1、2、3については、基本的には Web のインターフェースで、あのー あなたの追っかけている遺伝子の名前を入れていただいたりするとですね、それと結合する転写因子がバババッとリストが出てきたりとか、そういうのがあのウェブブラウザですべてできるようになっています。で今回は例ではあの4番のこのエンリッチメント解析というところをちょっとやってみたいと思います。思っています。でそれ以外の部分については、これもすべて統合 TV をですね、これ、沖さん監修のもと作っております作。作ってありますので、この辺ちょっとやってみたい。 っていう方はこの辺動画をそれぞれ出ておりますのでご覧になってくださいで今日ちょっとお見せするのはエンリチメントアナリシスのこの4番目の部分ですねこれも動画がありますので私が今ザーッとこう説明してしまいますけれどもちょっと全然分かんなかったという方はこの動画を見ていただければ私の説明よりも分かりやすくなっていると思います、はい、でこの辺もろもろ参考文献と論文現状論文と出ておりますのでご覧ください でチップセックのであとチップアトラスのデータもすべて、えー、っとデータベースになってまして NBDC の、えー、っとデータベースアーカイブというところにですね、すべての計算済みのデータがドカッと入ってますので、えー、再計算されたデータをそのまま使いたいというそういうちょっとパワフルな方はですね、こちらのリンク先から行っていただくとそのまま丸ごと ご, ごっそり使えるようになっておりますで。チップアトラスもいろんな論文で使われておりましてこちらのリンク先からご覧いただくことができます。 でですね、えっと、使用例ということで、エンリッチメントアナリシスを使ってですね、自分の興味ある遺伝子のリストをですね、制御する可能性の高い転写演習を調べたい。っていう、よくあるストーリーだと思うんですけど、これも、この様子をですね、動画で撮っておりますし、あと講習会でハンズオンでやった時も動画になっております。で、これもアジャックスの町田ってのは去年ですね、去年の、去年の、 やつでえー、とこれまさに大きい開発者の大 k さん直々にです、ね、講義講習をしていただいたという非常に貴重なあの講習になっておりますので私の勧めよりも全然いいと思います。なのでこちらもご覧いただけると非常にありがたいです。で今回これは何をやってるか何をやろうとしているかというとです、ね、この発現差のあった遺伝子リストが例えば数百数千個あった遺伝子が持っている想定で それらの遺伝子に結合しうる、あるいは上流でそれらの遺伝子の発現を制御する可能性がある転写因子を検索することができれば、何かその後、例えばクリスパーでそれを潰してみるとか、なんとかっていう、なんかそういうきっかけになりえますよね。当たりがつけられるというようなことがありますので、まあ、これをちょっとやってみたいというふうに思います。でチップアトラスは、えーとその うんチップアトラスのウェブサイトで受け入れられる遺伝子の ID がレフセックも最近いけるようになったと思うんですけど基本的にはジーンシンボルっていう、あのー、ものだけなんですねえっ、ー、とジーンシンボルってあの4文字とか5文字のアルファベットの大文字で書かれてると思うんですけどあ人の場合ですねああいうやつです例えば GAPDH とかオクとほは違うんですね本当ね ハウファイブ F1 っていうのがオクトフォーの本当の人員シンボルの名前ですけど、そういうのジな人員シンボルが公式に受け付けています。で、基本的にはここに、えっと、リンク先に書きましたけど、この、こういうやつ、あ、ごめんなさい、これを見せれを見せったですね。こういうやつです。こういうあのアルファベットでこう書かれている、えっと、遺伝子のシンボルですね。皆さんあの見たことあると思うんですけど、 このリストがじゃあ、これがいくつかちょっとあるのか私忘れちゃいましたけど、400ぐらいの。これだけ見て、あこれに結合する転写因子はこれだよっていう、そらんじてる方は、まあ、世界中探しても誰もいないと思うんですけど、まあ、そういうことが、チップアトラスを使うと、結構、もうすぐ、小1時間でできますよという、そういう話ですね。それで、えっ、ー、と、興味あるか、あというのがあるか。で、これで、えっ、ー、と、 これはですねある興味ある遺伝子リストを人員シンボルに ID 変換したものを使っています。でこれを使ってですね、もともとじゃあこれがどういう遺伝子のリストだったかっていうのを皆さんに考察していただくっていうのをいつもハンズオンでやっています。で、チップアトラスでは、ちょっと書いてますね、ここね。で、まあ、皆さんもちろん人員シンボルじゃない、例えば n c b n ジー ID でしか持ってませんよとか、アンサンブルの ID でしか持ってませんよっていう方いらっしゃると思うんですけれども、まあ、遺伝子を変換するってこういろんな局面でこう、この例でもそうですけど、出てくると思います。 で、ID の変換っていろんなツールがあってですね、まあ、それぞれ生物種ごとにこう用意されていたりですとか、あとは先ほど述べた、EBI が管理しているバイオマートっていうサービスがあったりもしますけど、あったりもしますが、ちょっとここでは、まあ、人のデータなので、えー、とこういう HGNC っていう、これは実はあの人の人員シンボルを認定したり管理している機関っていうのがあるんですね。HGNC。 まあ、ここが、その HGNC のバイオマートっていう仕組みを提供していて、ここで ID をですね、あなたの ID を投げると、HGNC のジーンシンボルに変換しますよっていうことを結構簡単にやってくれるんです。なので、これを今回は使ってました。で、そのやり方についても統合 TV がありますので、何それやってみたいという方は、こちらをご覧になってやってみてください。あと別途、人以外の場合はですね、このデイビットっていうのがありまして、ここに のウェブサイトの中に GEN ID c o n v e r i o n ツールっていうのが入っていて、これも結構便利で、人以外にもいろんな生物種、植物なんかも含めていろんな生物種の ID 変換が結構簡単にポチポチクリックしていくだけでできるようになってますので、人じゃないんだよなという方は DAVID なんかを使っていただくといいのかなというふうに思います。 で、えっ、ー、と、チップアトラスをやっていただくと、トップページからですね、すぐあの、この上のバーにエンリッチメントアナリシスというところがありますので、こうポチッと押していただくと、こんな画面がもうすぐ出てくると思います。で、基本的にはこの抗体を選んだり、えっ、ー、と、細胞の種類を選んだりするだけです。で、まあ、スレッショルドってちょっとあるんですけど、まあ、これもちょっとまあ、よくわかるようなわからないようなところがあるんで、初期値のままでいいと思います。で、あとでまあ、ちょっとあの、こう、結果を見てですね、少しこう、 変えたいよっていう場合、こう変えていただければよいかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、あなたの遺伝子のリストは、ここの select your data というところに、人員リストっていう方にポチッと押していただいて、ここにコピーペーストをしていただくと。まあ、あるいは、そのテキストファイルを、ここからファイルを選択して選ぶ。っていうようなことだけです。 で、あとは、えっと、5番目は、これ、何と比較をしますかっていうことなので、えー、っと、初期値では、このレフセックコーディングジーンって選ばれてますけど、これ、だからレフセックに登録されているすべてのお遺伝子を対象に、を募集団としますよっていうような意味合いで、まあ、それが気に入らない場合はですね、自分でそのバックグラウンドの遺伝子のリストも投げることが。 できまますが基本的にはあとは自分で名前を決めたりこうするところがありますので任意のものを入れていただければいいかなと思います。あと転写因子 の, そのバインディングサイトみたいなところの定義もですね、これ研究者によって異なるかなというふうに思いますけれども、初期値では上下5000ベースペアが定義されています。これ短くしたり、えー、広くしたり。 というよううよよななことは自由ににできるようになってますでそうすると、これだけ入力をするとですね、まあ、大体5分ぐらいでできますよなんていうのがあの予測されて、ウェブサイトに表示されております。でこれあのですね、このままサブミットをこれボチッと押すと、押すとですね、これ実は遺伝研、国立遺伝学研究所のスパコンにですね、この検索クエリが投げられるということなんです。でそうすると、こんな画面が返ってきてですね、これあの、 先週の11月5日にやったことがバレてしまうんですけど、11月5日にクエリを投げて、8時55分にえっとクエリを投げてですね、大体7分ぐらいで終わりますよっていうふうなの出てたんですけど、朝なので空いててたのかわかんないですけど、割と早めに終わりました。終わったような気がします。これ途中の画面だったんでわかんないですけど、これ最初並んでると Q、Q という画面が出てて、最後終わるとフィニッシュとなりますので、で、フィニッシュとなると、このリザルトの URL と、 ダウンロードのこの URL が有効になります。で、計算が終わりましたってなると、こんな感じで、このリンクをですね、このリンクをクリックしたところです。このリンクをクリック、これですね、これ。これを押していただくと、同じ画面が、このスクリーンショットと同じ画面が出てくると思います。こんな感じです。で、終わりなんですね。これで終わりなんです。もう、あの、あなたの遺伝子のリストについて、 まあ、確率の高い、えー、と結合して何か制御してる可能性が高いんじゃないかっていうののリストがこれで完成したわけです。あとはじゃあこれを解釈しましょうという話ですね。で今回は、えー、とこれ半蔵の時ですけどどういう興味ある遺伝子リストを使ったかについて上記の結果から考察してみましょうということで5分ぐらいですね皆さんに考えていただいているんですがまあ皆さんもちょっと今これ私の話を聞きながらちょっとリストを眺めながらちょっと見てみてください考えてみてください。 そうすると、えっ、ー、と、この見、見方なんですけど、えっ、ー、と、ま、一番重要なところはですね、えー、ここにちょっと書きましたけど、ここの3つですね。これです。まあ、p バリューが小さい。これ、ま、つまりは、統計的に優位にエンリッチをしている。統計的に優位にエンリッチをしていると言って、ちょっとわかる方とわからない方といらっしゃると思うんですけど、あのー、たまたま、この遺伝子がですね、その、無数ある、 う転写因子の中から偶然選ばれてきたんではなくてあなたのクエリとして投げた遺伝子のリストに偶然ではなく引っかかって出てきたよっていうのが P バリューが小さければ小さいほど有意に意味があるそのエンリッチされたことに対して意味がありますよということなんで、まあ、基本的に、まあ、ざっくり誤解を恐れずに言えばこの P バリューが低ければ低いほど ここの表示で言うと、マイナスの値が大きければ大きいほど、信憑性が高いですよという解釈で良いと思います。なので、これ今、普通のデフォルトの状態だと、このログ P バリュー、P バリューのログを取った値ですけど、ここの値が低い順、だから小順、どんどんどんどん大きい順にこう大きくなるように、下に行けば行くほど P バリューが大きくなる順番で、相当されて並んでいます。だから、基本的には上から見ていくのが、 良い手順なのかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、あとですね、オーバーラップスすらマイデータが多いって書いてあるんですね。オーバーラップス、オーバーラップスすらマイデータと、ここのことですね。ここのことは、だから、えっ、ー、と、あなたがクエリを投げたのは実は214個だったんですね、これ。で、あなたが投げた214個に対してオーバーラップしたのは115個でしたよってことですね。 でこれは自分の遺伝子のリストの中で、そのチップセックで、そのピークが、こう、登録、あの、チップアトラスの中で登録されてるわけなんですけど、そのピークとオーバーラップしている数ですということなんですね。なので、これが 多, い多ければ多いほど、かなりそれっぽいということですね。で、あとはこう最後にフォールドエンリッチメントが高いっていうことで、これ、どういうふうに、えっ、ー、と、フォールドエンリッチメントはですね、ここの右から2番目のところですね。 でこれどういう計算式で出してるかっていうのは、ここにあのお、マウスオーバーをすると、なんかですね、こうツールチップみたいなのが、あの、ウェブサイトだと出てきて、今これスクリーンショットなのんで出ないですけど、えっ、ー、と、お手元のおウェブサイトだとツールチップで出てきますが、えっ、ー、と、これは何、どういう計算で出てるかっていうと、オーバーラップスすらコントロールを、オーバーラップスすらマイデータで割り算した値のものが、ここの数字ですね。例えばだから、 2.84 倍ってことですねなので、これは何でかっていうと、そのコントロールっていうのは全てのレフセックに登録されている全ての遺伝子が今、あ1万8000個ぐらいあったわけですけど、まあ、そのうち、この HNF4A っていうのが、だいたい3400個ぐらいとピークが重なってるっていう話なんですね。だから割合としてはどんど ん, ど ん, どん、えー、と6分の1ぐらいですか。6分の1ぐらいとなんかこうピークがあったってことは分かってるんですけど、まあ、それに対して、あなたのリストだと214個分の 115個でくっついてるってことは半分以上の割合でくっついてるわけですよね。それがつまりは普通のリファレンスと比べてあなたのデータでは3倍弱なんか意味がありそうにくっついてるエンリッチしてるっていうことなんですね。3倍もですよ。普通の状態よりも3倍もたくさん入ってるのでこれなんかすげえいいんじゃないかっていうそういう見方をするそうです。奥さん曰く。なのでこの3つを見ていただいて。 ということは、まあ基本的にはですね、この上からやっぱり見ていく1ページ目に、この1ページ目に出てくるぐらいのものをですね、ざーっと見ればなんとなく雰囲気がつかめるんじゃないかなというふうに思います。でこの隣の FE が1以上っていうのはトゥルー全部 true になってますけど、これ当然全部1倍以上になってますよね。1倍以下のやつも中には出てくるそうなんですけど、今回のデータセットだと全て1倍以上になってます。 どううでしょう私が、あのー、ごちゃごちゃ喋ってる間になんとなくこの転写因子のリストを見てですねどういう遺伝子リストを投げたのかっていうのはなんとなく分かってきたんじゃないかなというふうに思いますので最後答え合わせをしますとですね答え合わせというところがあります。でこれを見るとこれはですねなんと。 えー、先ほど紹介したレフェックスというところで人の肝臓特異的発現の遺伝子を検索できますよって話をしましたけど430個ぐらいありましたよねあれをのリストんですねあれのリストを人員ンシンボルに変換をしたものをチップアトラスに投げた結果ですでこれ結果の解釈としてはえと上位にリストした転写因子っていうのは全て肝臓由来のデータでしたよねえっとあそっか ここに、えー、とアンチゲンがあ、ごめんなさい、セルタイプがリバーで、その細胞はどういう種類ですかってヘップ G2 って書いてあるんですね。これあのがん、肝がん細胞株ですよね。肝がん由来の細胞株でよく、がん肝臓がんの研究でよく使われる細胞株の一つですけど、このヘップ G2 っていうサンプルで測定されたデータが、 えー、ほとんど出てくるんです、こうやって。もう全部、1ページ目全部リバーで HEPG2 ですよねで。これ非常に珍しいことらしくてですね。えー、と、ちょっとでこうした方がいいですね。で、えー、と、チップアトラスの中の、えー、とデータセットっていうのはどういうものが入ってるかっていうとですね、えっ、ー、と、全部のサンプいろんな組織由来のサンプルがまんべんなく入っているわけではなくて、実はですね、 あのー、非常に偏りがあるらしいんですね。えっと、そのデータをここのリンク先から見られるんですけど、一番、実は一番最もサンプル数が多いのは、血球由来のデータらしいんです。なので、ここ見ていただくと、えっと、ここのですね、グラフが、グラフが出てきますので、グラフが、あ、これですね。あ、これじゃないな。 これ生物種ですよね。生物種別の統計はこんな感じですけど。えー、あ、これです。あ、セルタイプ。これ8月。今年の8月に測定した、えー、とサンプルの数ですね。セルタイプのクラス別です。ブラッドがもう断トツに多いんですね。で、まあ、結構こんな感じでサンプル数に偏りがあるんですね。これだと多分研究分野とかあのによるんだと思うんですよね。そのチップセックをよく活発に や, やられてるのが多分血液関係の。 研究者の方が多いんじゃないかっていうことを反映してるんじゃないかと思うんですけれども、まあそういう感じになってます。で、今回のリバーを見ていただくと、ここにあるんですよ、リバー。そうするとどうでしょうかね。上から数えても、下から数えても、だいたい真ん中ぐらいなんで、必ずしもすごく多いってわけじゃないですよね。なのにもかかわらず、なのにもかかわらず、最初のトップページではもうリバーばっか出てくると。で、次のページなんかもリバーがたくさん出てきてるんですけど、ということで、そうするとやっぱりかなり、えっ、ー、と、 精度よく取られてるんじゃないかっていうことはここから解釈できるわけですよね。であとは今回のリスト遺伝子のリストは肝臓特異的発現遺伝子だったわけですけどそういうことが分かった体でこの結果を見ていただくと結構ですねこういういわゆるう肝臓の文化マスターレギュレーターみたいなのが知られている。 まあ、HNF4A とか FOXA2FOXA1 みたいなものがですねここの上位にも出てきているんですよねえー、っと HNF4A は当然一番上に出てきてますし FOXA2 とか FOXA1 なんていうのもここに上位にランクされてるわけなんですけれどもまあこれらっていうのはすで、えー、に繊維が細胞に遺伝子導入すると ヘパトトサイトですね肝細胞へダイレクトリプログラミングさせることができるなんていうことが報告されてるみたいなが知られているメジャーな遺伝子なわけですよね。なので、まあ、この辺、えー、とずっと見ていただくと、まあ、基地のものからあまりそうでないもの手垢のついてないようなものがもしかしたら出てくるかもしれませんけど、まあ、そうすると今後の結果っていうのは、えー、と今回の遺伝子リストをまとめて 制御する可能性の高いマスター転写因子の候補あるいはそのものが取れてきている連れてきているというようなことを解釈することができますよね。とすると今回はまあ答えが分かってる人肝臓特異的発言遺伝子のリストを投げたわけですけれどもこれ皆さんが今お持ちの発言差のあった遺伝子をちょっと投げてみたいと思いませんかということなんですね。なんかいい感じのデータが出てきそうな感じがしますよね。 で、チップアートこれ奥さんから聞いたんですけど、チップアトラスでエンリッチメント解析をしたんだけど、全然いい感じの答えが返ってこないっていうクレームが結構多いらしいんです。でそれは、あの、このことからですね、あの分かる通りであの、それは、あの、根も葉もないことを言うとですね、それあのデータが悪いらしいんです。あの、ちゃんとしたデータを、ちゃんとした条件で取られた遺伝子リストを、えっ、ー、と、チップアトラスでエンリッチメント解析をすると、これだけかなり、 何て言うんですかね。端的に結果が返ってくるんですね。あの、そ, そのものズバリみたいなけ結果が返ってくるので、この結果が悪いということは、その人員リストのと取り方が悪いか、えっ、ー、と、足切りのところが悪いかですよね。その、うまく人員リストを作れてない可能性が高いらしいので、あの、大木さんの方には チ, チップアトラスがおかしいんじゃないかってよく言われるらしいんですけど、あの、そういうことではないよっていうのを、あんまり大きい声では言えないんだけど、 言ってるっていうことを私は聞いておりますので、私はあんまりこう、開発者でも何でもないんで、無責任にこんなことを言いますけど、ぜひ、変な結果が出てきたときは、ぜひ、ご自身の人員リストをもう一回見直してみると、良いかも、良い結果がさらに出るかもしれませんので、そういう感じでちょっとやってみていただければな、というふうに思います。はい。ということで、チップアトラスを終わりにしたいと思います。で、チップアトラスだと、チップシーケンスの データが対象でですので、まあ、そうじゃなくてもうちょっとそのジェネラルにですね G オントロジーだけでもいいんだけどその遺伝子の機能のあ集まりだけでもどういうエンリッチメントをするかっていうのを見てみたいっていうのは、まあ、よく多くの人がやられることだと思いますので、まあ、過去ですねこの David っていうツールとか m e t a s c p e っていうツールがまさにそういう機能を実現できるツールです。で過去の講習会でも散々取り上げております。 で、デイビッドは、あの、非常におすすめをしております。で、あの、こちょっちマイクロアレイ実験って書いてありますけどえあの、NGS でももちろん構いません。で、あの、これは非常に簡単で、もうまさにリストをですね、またポチポチポチポチ、こう、サブミットをして、ボタンを1回2回押すだけで、えっと、いろんな、 遺伝子の機能アノテーションに対してエンリッチメント解析ですね。あなたのデータが優位にこういうところに集まってましたよっていうところを 解, あの解析することができるツールですで。これも動画がありますし、ハンズオン講習で、これ私がやった回なんですけど、デイビッドの使い方をハンズオンで紹介してますので、あのチップアトラスもいいんだけど、デイビッドでもやってみたい、人員オントロジーとかを検索してみたいとかっていう場合は、デイビッドを使われると良いかなというふうに思います。 で、メタスケープは割と後発なんですけど、えー、とデイビッドがですね、一時なんかこう更新してないんじゃないかみたいな話が出てですね、ちょっとあの、ジオントロジーも古いままだよね、なんていうことを散々言われたことがあったんですけど、その頃にメタスケープっていうのが出てきて、もうデイビッドは古いよ、メタスケープ使おうぜみたいな人たちも出てきております。で、これも非常に便利なツールで、まあ、それぞれあの、使い、あの、それぞれの皆さんの好みで使い分けていただければいいと思うんですけど、 あの、メタスケープっていうのもあります。で、こちらも、えっ、ー、と、動画を作ってありますので、えっ、ー、と、ご覧いただきたい方は、ちょっと使い方っていうか、デイビッドとまた少し操作感なんかが少し違うので、まあ、これはほんと好き好きというか、まあ、どういうふうに使うかっていうのは好みだ、好みじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ、両方とも使ってみていただいて、いい方を使うというような感じで良いと思います。 で、デイビッドもいろんな生物種でできるんですけど、まあそうは言ってもたくさんの生物種がちょっとできないよねっていうところもありまして、最近これも出てきて後発ですけど、エンリッチャーというサービスがあります。で、これあのちょっと他のツールの中でちょっと紹介してるんですけど、統合 TV も作ってあります。で、マ回すラットみたいなところはもちろん当然できるんですけど、それ以外に特定のモデル生物ですね、例えば症状灰とか、酵母とか、線虫とか、ゼブラフィッシュみたいな、そういう いわゆるモデル生物もあるわけですけど、そういうところに特化したエンリッチャーといって、それぞれの特定のモデル生物の情報を整備したオントロジーとかっていうのも当然あって、そ, そこのオントロジーに対してエンリッチメント解析をするみたいなこともできるので、こういうジェネラルなツール、2つ、デイビッドとかメタスケープみたいな、ジェネラルなツールを使うのももちろんいいですし、 もう特定のモデル生物だけやってるんだよねという方は、このエンリッチャーで生物種が対応しておれば、こちらを使っていただくと、さらに深い解析ができるんじゃないかな。さらにそのオントロジーもですね、たくさん複数出てきます。あの、人なんかで言うとなんか2、30個、そのオントロジーが出てきたりして、それぞれに対してエンリッチメント解析をした結果が出てきたりもするので、どう解釈していいか悩むぐらいたくさん出てきますので、こちらもぜひ、 やってみてみいいただければなとい う, ふうに思いますで最後にまあそうは言ってもですねこれまで一、えー、個一個の遺伝子を調べるであとは数十数千の遺伝子群を生物学的に解釈するっていうのが出てきたんですけど他の人たちが整理したのはちょっと信用できないという方が中にはいらっしゃるかもしれないんで自分であの探してですね 自分で解析してやりたいっていう方も中にはいらっしゃると思いますので、まあそういう人向けにはですね、ここの公共データベース上にある遺伝子発現データを解析するというところに書いた部分でやっていただけるといいと思います。で、えっ、ー、と、これ皆さんご存知のなくこも黙る NCBI、アメリカの NCBI が提供維持管理している世界最大の遺伝子発現データベースが GEO というものがあります。でこの GEO の中でもですね、えー、と簡単な検索と 簡単な解析、データ解析なんかはできるようになっております。なので、皆さんのご興味のある発言のデータセットとか、発言のプロファイルは自由に検索がすることができますので、ちょっとやってみる、やってみようかなというふうに調べることができます。g o はですね、いろんな ID が振られてまして、これ初見の人がちょっとよくわかんないということで、ちょっと書いてみたんですけど、それぞれこんな感じで意味のある ID がついてますので、 えー、GPL、GSM、GSE、GDS みたいな形ですね。似たような ID が出てきますので、それぞれこういう意味ですよということなので、えー、とちょっと迷子になった際は、こちらご覧になっていただくと思い出せるというふうに思います。で、えー、とこのデータセットブラウザーというのが中に、n c b n g o の中にあるんですけど、そこでどうやって探すと自分の探したいデータが見つけやすいかっていうのを解説した動画もありますので、こちらご覧になってください。 で、探すだけではなくて、えっ、ー、と、簡単ななんかこの、なん統計計算みたいなこともしたいですよ。いうようなこともあると思います手元で落としてきて、手元の例えば、えー、ラップトップでやるっていうのももちろんいいんですけど、えっ、ー、と、なるべくならちょっとウェブブラウザでやりたいんだけどっていう方もいらっしゃると思うんで、そういう方向けに、この GO2R っていうのがあります。で、これがですね、NCBI が提供している遺伝子発現データの解析ツールです。で、これあの、バックエンドにですね、統計解析ツールの R というものが、 あ, あ, あってて裏で動いています GEO に登録されているデータセットからですねそれぞれ例えばサンプルデータをー対象群と実験群みたいな形で自分でこうポチポチ選んでいってですね、えっと、グループに分けて統計解析するなんていうことが で, できるようにで簡単に発言量に差がある遺伝子なんていうのを簡単に取得できるんですねなので、えっと、数十数千のリストなんてもうすぐに用意できないよという方はもう嘘そでもうすぐできるんですや る, やる気になればすぐできるんですね やってみてみくださいでこれもハンズオンで2015年ぐらいに、えー、とこのハンズオンで、えー、GEO で検索をして GO2R で発言解析をするっていうところをハンズオンでやった動画なんかもありますのでこちら今でも通用でする内容になってますのでハンズオンのところを見たいという方はこちらをご覧になってくださいあとは関連するツールとしていくつか最近出てきています最近はですね非常にいい時代になってきておりまして 今までですと生データをダウンロードしてきてえとご自身のコンピューターでやらない と, えとウェブブラウザでなんかとんでもないやれませんっていうようなところがたくさんあったんですけれども最近のコンピューターも進化をしたしウェブブラウザも進化をしてきていますのでウェブブラウザで全部済んじゃうっていうケースが結構出てきています。ううる サービスウェブツールもたくさん出てきております。で、いくつかこれ挙げましたけど、最初はこのグラインというのがあります。で、これ、あの、最近統合 TV を作ったんですけど、非常によくできていて、g o に登録されている r n s クのデータを再利用するために、えー、処理済みのデータ、すでに処理されて、してくれてるデータなんてのがあるんですね。結構 r n s クのデータを、なんか処理するのが大変らしいよね、みたいなので、敬遠されてる方って結構いらっしゃると思うんですけど、もうその言い訳は通用しないという時代になってきております。 もうすでに処理済みのデータがあって各種解析ツールはもうすでに備え付けということなのであとは皆さんがやるだけっていうところになっておりますでこのグラインで提供されてる処理済みデータセットっていうのはこれちょっと限定されてしまうんですけど人とマウスとラットを対象に6500以上すでに用意されてますということですねでどうやって処理されてるんですかっていうところもちゃんと明示されていてこういうプラットフォームパイプラインを使って処理されてますよっていうのがえーと示されてます であとは当然クオリティコントロールですとか発言パターンを図にしたりとかサンプルサイズに基づく発言変動遺伝子の検出とか、まあ、その、まあ、通り一遍の発言遺伝子発言解析がウェブブラウザ上でできるなんていうものが既に出てきてるんですねこれぜひおすすめですこの辺ですね発言変動遺伝子出したりクラスタリングしたり主成分分析したりディズニーこれよく最近出てきますよね最近またダメなのかなちょっとよかんですけどあとエンリッチメント解析とか ネットワーク解析とか、こういうようなことができるようになっております。あと、えー、と似たようなツールとして IDEP っていうのもあります。インテグレ r a t ディファレンシャルエクスプレッションアンドパス n a n ア p a t h スということで。これも基本的にはまあ上と一緒なような形なんですけど、えっ、ー、と、こういう RNAseq とか Chipseq 実験とか何でもいいんですけど、大規模な遺伝子発現データで得られたリードカウントとか FPKM みたいなこう発言値。 正規化済みの発言値とかフォールドチェンジでもいいんですけどまあそういうものを入力として与えればですねあとは通り一遍のヒートマップとか PCA とか発言者解析パスウェイ解析エンリチベット解析クラスタリングみたいなことをえとウェブブラウザ上でこれもですすべてできるというそういうお得なウェブサービスも出てきておりますしつこいですが動画を作っておりますのでこちらもご覧になってくださいあとは似たような これも似たようなシリーズですが、ウェブブラウザ上で RNAseq データ解析を行うシリーズの締めはバイオジュピーズっていうのがあって、これも基本的にまあ上の2つと一緒なんですけど、これだけに特化した機能としては、最終的にこのジュピターノートブックっていうのを最終的に作ることができるっていうのがこれの特徴ですね。これだからあの どういうことをやったかっていうのがちゃんとこう記録されて、えっと、個別に URL が発行されたりするので、えっと、ま、どういうことをしましたかっていうのが、ウェブブラウザでやってると記録が残んなかったんで、もう一回再現するのが大変だったりしますよね。共同研究者の間でやり取りした時とか。ま、そういうのが、あの、Jupyter ノートブックを使うと、再解析とかデータの共有が、あの、か、簡単に実現できますよということで、ま、そういう用途をもし想定されてるということであれば、この b i o j u p y t を使われると良いのかなと。 いうふうに思いますので、こちらも動画をご覧になってください。最後、時間の許すだけ、統合 TV を紹介したいと思います。これが統合 TV でございます。で、えっ、ー、と、おかげさまでですね、えっ、ー、と、1800本を超える動画が現在公開されてまして、10月末で YouTube 版だけで180万回再生されているということなんです。それで、まあ、ちょっとトピックとしてはですね、この コロナ禍の中でですね、5月、4月5月は、あの、何ですか、緊急事態宣言で、ステイホームを皆さんされてたと思うんですけど、この頃がもう史上最高視聴回数及び視聴再生時間ということで、もう家にいる研究者の方はみんな統合 TV を見てたんじゃないかというぐらい、これちょっと言い過ぎですね。ぐらい、あまあ、まあまあなんですけど、まあそれ冗談ですが、結構な方が、 あの、見ていただいたというのが、この統計からも裏付けられております。まあ、順調にこうやって右肩上がりで、おかげさまで上がってきております。はい。こんな感じですね。なんでしょうね。あんまり知られてない情報としては、あんまりないかな。どうな、どうなんでしょう。えっと、私はちょっと、あれなんで、えっと、 講習会の資料なんかも見られるようになってますし、静止画もね、あのぜひ、あの、これ、見られるようになってますので、最近、あの、統合 TV を論文で引用していただいている機会があるんですけど、9割型統合ピクチャーギャラリーのこの画像えっ、ー、と、論文のフィギュアに使っていただきましたという経緯が、あの、のが一番多いです。なので、非常にこれよく使われております。これ最近の上がったやつで、あの、クリーンベンチで作業する人みたいな絵ですね。 でこれあの、実はですねあの、お探しの動画とか、静止画、こういう絵が欲しいんだけどとか、こういうウェブツールの使い方が欲しいんだけどっていうのもしない場合はですねあの、リクエストフォームから、気軽にリクエストができるようになっておりますので、このリクエストフォームから、ぜひいただければいいかなというふうに思います。あとですね、この統合 TV のコンテンツ自体も作っていただけることを随時募集をしております。 であのこれ、ずっと前からなんですけど、オンラインで完結する作成環境っていうのを整備してて、まあ、遠隔地でも OK ですと。だって、借金も出せますということなので、まあ、もしあの見るだけではなくて、自分でちょっと作ってみたいとか、そういうアイデアが あ, りあるぞっていう方は、ぜひ、ちょっと一回ああの、コンタクト取っていただければなというふうに思います。あとは、そう統合 TV 本っていうのが出まして、あの出ましてというか、だいぶもう2年前ぐらいですね。2018年の12月に 出ております。で、統合 TV1800 本ぐらいも動画があって、もう何を見ていいかわかんないっていう方もいらっしゃるらしいんです。で、それは我々も把握をしていて、えっと、まずこれを見なよっていうのをちょっと整理しないといかんよなというようなのが、まあこの頃から出てきてました。で、それでちょうどまあ縁があってですね、出版社の方にこういうお話をいただいて、でこの本ではですね、まあ定番としてじゃあまずどれを勉強すればいいんだっていうのを、 えー、と研究室に入り立ての学生さんに見てもらうっていうのを想定ユーザーとしてこの本を作ってます。で、これでこういうことなんですね。えっ、ー、と、ど、どれを使、どれを使えばいいのかをまず知って、その使い方を学んで、どう使うと便利になるのかを、なんか体系的に研究室に入ってきた学生さんがまずこれを見なさいっていうのを本で紹介したっていうのがこの本になってます。 で、この順で動画を見ていくと、こういうスキルを獲得できますよというような、まあ、教材として使えるかなというふうなところを意図しております。で、ちょっとご興味ある方、この目次が出版社のウェブサイトから見られますので、ご覧になってください。で、えっ、ー、とですね、これは重要な情報です。ウェブサイトをリニューアル予定しております。で、こんな感じでちょっとポップな感じに変わります。で、 ええー、とですね、この、実はこの先ほどの書籍を出しましたっていうところが実は大きなヒントになっておりまして、まずこの定番として何がよく使われているのかを多くの人は知りたいので、それを実はもうこの一丁目一番地に作りました。スキル別コースから探すというところを作りまして、ある目的を達するためには、こういう動画のセットで勉強をすると、一通りこのスキルが身につきますよっていうのを、 トップページに出してますなので、えっと、このキーワードからの動画を探すで何をやりたいかを探すのではなくてある一通りこう例えば何でしょうね疾患に関連する変異とか遺伝子発現の情報を調べたいとかこういう目的がある場合あ今回だとこれですね公共の遺伝子発現データの検索や解析を行うっていうところをポチッてしていただければそれに関する動画がもう整理をされていてその動画を全部見るには2時間15分で済みますよっていうことなんです。 2時間がっつり勉強すれば公共データを使いこなすのはある程度できるようになるっていうようなのを動画のセットとして提供するというようなところをちょっと目指してまあキュレーションしてですね提供するというようなところを今回のリニューアル の, あのメインに据えておりますのでぜひこれご期待いただければなというふうに思いますはいその他もえっ、ー、と微妙な使い方なんかも、えー、と使用感が良くなるように 作り変えておりますので、こちらぜひ使っていただけ、引き続き使っていただければなと思います。あとですね、ちょっとここはあの見出し的にたくさん出しましたけど、ちょっとあの、習熟度ですとか、やりたいこと別に、とりあえず押さえておきたい、えっ、ー、と、統合 TV のおすすめ番組というのを、ちょっと私なりに出してみました。DBC レスの提供する便利な各種サービスの紹介ですとか、あと、これ前回ですね、前々回か。 えっ、ー、と、アジャックスオンライン1で、えっ、ー、と、パブメド検索その他やりましたけど、えっ、ー、と、文献検索のいろほを勉強したいっていう方はこちらをご覧になってくださいとか。まあ、そういうのがこんな感じで並んでおりますので、こちらも合わせてご覧になってください。はい。あと、あの、疾患ゲノムなんかも最近こう、なんていうんですか、熱い分野ですけれども、ビッグデータ時代にいろんなデータが出てきてますけど、 あのこういうようなのも結構いろんなツールが出てきておりますので結構難しくてですねあの使いこなせてないっていう方は結構いろんなこ と, ところで声を聞きますのでこの辺ちょっと合わせて使っていただければなというふうに思いますはい最後まとめですえっ、ー、と非常につまみ食い的ではありますけれども、えー、と今回は遺伝子発現データの生物学的解釈を助けるごく一部のデータベースウェブツールの使い方を紹介してまいりました でまあ、データベース、ウェブツール、これ、あのアジャックスオンラインでいろいろずっと言ってるところですけれども、まあ、基本的にはその、ね、バイオインフォマティクスとかっても言われますけれども、まあ、基本的には顕微鏡とか、あ実験集約とかと一緒 の, その道具なんですね、ツールなので、まあ、使って、使い倒してなんぼのもんなので、まあ、ぜひあの、アレルギーある方もいらっしゃるかもしれませんが、この辺ぜひ使ってみていただければなというふうに思います。で便利な道具がが分かってですねその使い方が もう使いこなせればですねあとはその皆さん個人のですね情報分析力とか想像力の勝負なのでそこでぜひ皆さん勝負したいですよねということです。 でぜひこういう便利なものを使って仮説構築から実験計画、検証、データ解析、まあ、論文執筆というのをまあループしてるわけですけれども、まあ、そういうところの研究サイクルを加速化したり効率化したりということで目指してやっていきたいなというふうに思います。あとは宣伝ですけれどデータベース、ウェブツールで何か困ったら、まあ、統合 TV でまず探したり見てみて使ってみるということをぜひあの皆さんもそうですし皆さんのご同僚の方にもご宣伝いただければなというふうに思います。 あとはぜひ、えー、と研究に役だったら引用ですとかクレジットをしていただければなというふうに思います。で、一番最後にこれ NBDC の方でこういう NBDC 関連サービスを使ったよっていうようなものの情報提供フォームなんてもちょっと書いてますので、ぜひこちら書いていただくとですね、こういうあのプロジェクトがどんどん続きますので、まあ、ぜひこの辺も含めて皆さんの積極的なあの貢献、サポートを期待しておりますので、ぜひよろしくお願いします。 以上です静聴ありがとうございました